はい、ということで、4月の27日の今日の朝のひなということで、頑張っていきましょう。はい、あよし<咳>。あったかいな。わいがあったかいですね。 はい。現在の室温は二十六点三度です。湿度は二十六パーセント。昨日雨が降ったせいか。ちょっと高い。いつも十パーセントとかなのに。ま十パーセントもねいい、ちょっとね、空っ気して。座長にいいのか悪いのかよくわかりませんが。はい。室温は六点三度。 2度、2度になった。25%。はい。234の価格の中で、現在13話ほど、飼クしております。はい、それでは今日の日並みに行ってみましょう。温度チェックも忘れずに。はい。 農場長が目指してくれてますけど 26.3 度ちょっとごめんね 29.6 度はいこちらを入しましょう ヒーター下の温度が 26.3 度と 29.6 度でしたはい今度観察に行きましょうはい下の残りがあまりない気温いっぱい上げたの ちゃんと食べてるお前からおかしいのははいヒナの中にはねみんなと同じように生まれてもね先天的にダメな子もいるんですよね残念ながら。 はい生まれつき な, なんでしょうね未熟っていうわけじゃないですよね早く出しちゃったってことですよね あ、やっぱり。あもう結構。ああなんか一番最初の方を多分この子かな。なんかずっと下向いてんじゃんみたいな子いました、ね なるほど。はい。はも。分も多くなってきた。あ、ありがとうございます。はい。の掃除の方法を考えなきゃいけない。 おー前回は餌付け5分の1杯<笑>これが現在ヒナにあげている餌付けといわれる餌になりますこれを5分の1杯ですね なんだろうちょっと被釈を被釈を中に入れると逃げ出してしまう可能性があるから全部こっちで上げてからにしようよしよしやべ 早速食べて。もちろんいいぞ。<笑>ごめんね。はい。ちょっと、解釈しまして<笑>、はい。どうぞ。 早速食べてくれてるなぁいやいぞーああ。だんだん皆さんにお届けできるヒナの画像が明るく鮮明になってまいりました。 こうやってひなもね、徐々にね、光に慣れていって。大きく成長していきます、うん。はい。ご飯食べないの。食べた方がいいよ。うん、はい。よし。うん エサ、はい、の卵もあるので餌づけが5分の1杯この食感ですねエサ水ともによく食べ飲む マジはい。相変わらず。住むいている。うん、全体としては良好で。はい。はい<笑>はい、農場長が水をくれたので。 今日も一日、健やかにお過ごしください。はい、今日の4月の27日、木曜日の朝のひなの観察でした。皆さん、チャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回のね、動画でお会いしましょう。ホニタンでした。バイバーイ。